お父さん、めっちゃ似てるお父さん<笑>こっち見てよ<笑>ほらほらほらでお母さんんでママ<笑> こ, こにいるうざいチャオーえなんでチャオっちゃう<笑> よし今お父さんとお母さんが<笑>お母さんが今買い物をしてるもうすぐ「あいやまだまだ動画を撮ってるああテレビにデビューだね」って言ってるんだけどデビューじゃなくて YouTube だね日 本, 語<笑> 日, 本語日本語で話したらわからないから何言ってるのかわからんって今言ってた大丈夫いいこといいことばっかりで言ってるよ私のやに<笑>わあああれおしゃれだね インペイリアからたぶん20分ぐらい10分ぐらいかないやー素敵だななかなかこの2人はね一緒にならないからなはい<笑>えなんでこっち見てるんだ<笑>もうい<笑>うわあ誰のアイスクリーム超うまい多分こののグロームっていうのを 日本にもあったんだけどすっごく高くて同じ味とかないこれはねクリームとチョコレートみたいなもので本当ト美味しいやあ教会とカジノあパチンコ屋さんって言えばいいかなまあパチンコ屋さんよりが来ちゃったねあれすげえ有名入ったことないけどすげえ綺麗やな えー、すごい。4インちっちゃい遊園ンもある。すごい。え、来た。来たい<笑>かわいい。い可愛い。おおいねめっちゃすごいかっこいい。一人になっちゃうんだけどめっちゃいい。ああ す, すごいすごいすごい。ではね昔のサイレン駅でそのちっちゃい遊園ンがありますね。すごい。 めっちゃいいお母さん、お母さん、っでちょっと上手じゃね まゆるです。わお、綺麗すごい。お母さん、カメコになってる。<笑>すごい。綺麗やな。お母さん何してるの？一番のえっ、ー、と夢な舞台です。映画館、映画館もやってます。 ーって<笑>はい、ちゃ一番あの沖縄とボート。 カラランもももなななないいいメイク半分以上もないラチュラルな感じでてるお尻かわいいなお尻すっごく小さなボケしてる。 寝たんだけどまた8時だだ時キッチョリなミエリバー。あんまりな<笑>おい、ひどいよ、これひどい。え<笑>にゃーキス ですね、あ、痛 い, <笑>痛いよ、痛いよめっちゃ可愛い<笑>お父さんと、今、口柄屋さんに来ましたおしゃれお、すげーイタリアンっぽいな、これ本物のピッチャーこんな感じです ですすげー美味しうやばい、いいいいいししれすすすマママルリリリリーーー、ーー、ータタタおおえごとナポレのッでげ食べようって思ってるとピールバー ではやめてーやめてー欲しいでしょでもサラダだからあなたは好きじゃないよはず。<笑>めちゃあっああなるほどねあはあなるほどね実はねおい<笑>おいなんて言ったうん今溜まってるよね<笑>実は彼女が欲しいのものはこれ トラッキーのって言うんだ。ストラッキーノはね、すごく柔らかい地図です。オプラすごい、ミルキーな地図。でしょ。いただおいしいわ超おいしいやっぱり太るわ<笑>あと、実家の紹介したいのところは、私の家から あの奇跡です。超田舎だけど。セブン。今ここにいるのは一週間ぐらいかな。いや、もう東京に帰りたい。<笑>いやマジです。っげきリラックスが。 できたんだよ本当にゆっくり家族と時間を過ごしてリラックス今日はずっと絵を描いた見てへたくそへたはのいろんなデザインも考えたんだけどそうよいしょで今はベッドですピンクです当たり前全部はピンクです 私のプチャマもピンクです。なぜというとお母様ピンクは大好きだから。まあ私も好きだけど私も好きだけど本 当, 本当大好きすぎでもうやばいんだよ。もうやばいんだよ。<笑>だよわあとはねちゃんと食レポもしないとねだめだね。実はね うん、めっちゃ食べたんだけど静かに食べたかったからどうかお取れなかったですいません<笑>めっちゃ美味しかったですピザははいまあまたピザを食べると思うのでイェイあとは明日からジム4日間ぐらいはここの近くにジムを見つけたからちょっとねちょっとねここに子供がいるみたい<笑>名前はマルケリータです<笑>マルケリータマルケリータさんマルケリータさんそうね私のダイエットは多分今年がプフ一週間でちょっと 死んだかもしれないけど<笑>また東京に帰ったら頑張りたいと思いますおはよう今テレビ撮影が終わったのでちょっとアルベンガを見たいと思いますアルベンガはねインペリアからまあ20分ぐらいお腹空いてるから何か食べようかなってはもうひなちゃんあ<笑>ん。ああ なんとか言ってよやっ〜彼女は日本語知ってるんだけどシャだからあんまり話せない<笑>やめてよ<笑>おーすごい教会かなこれすごいめっちゃ綺麗な色してるんだな いいいいね。ここにコスプレス撮影したいなツかすごすごい。おーすごい アでも、めっちゃめちゃあるでしょ、ヨーロッパ系な感じで、あバイエンテン・ガーデンとか、んと刺激の巨人とか、本当、っちゃいろいろ、あっ、しすすめすればよかったな。<笑><笑> バー イ, イエーイ、うん、美味しい甘くてちょっとポリッチな感じでほん本当に美味しいだただがこれはね赤じゃなくてローズだだからなんかなんか赤とか白ゆりがそのアジが近くて、まあ、本当、なんか若いものがすごく好きそうなワインだと思います、えー いっぱい食べたいと思いますゆりこちゃんかわいいありがとう<笑><笑>超柔らかいやばい、柔らかいんだうん魚のタルトみたいんだえ、めっちゃ美味しい、めっちゃ柔らかくてあの、酸っぱいだ、酸っぱいんだけどめっちゃ美味しいこれがパルミザンとグルミのソースのラビオリーです だから中身がクルミとかパルミザンサンド の, の, のクリームが入っててプラスこのちっちゃいのクルミのソースとあのチーズのパルミザンサンドのチーズです、うん、ちめちゃめちゃ美味しいね美味しくてクリーミーです<笑> のやつがおいしいもんこれはカカオだからチョコレートとクルミときな粉とちょっと甘い感じで、まあ、結構さっぱりしてるなんか私だったら肉ときな粉の味がめちゃめちゃ強い強いからおいしいなんかパスタンだけど ちょっと肉を食べてるような感じしてる。さあめ っ, ちゃめっちゃ美味しい。ちょっとちょっとねガバクル料理だ。最後はデザートです。コーナーはアンティパスとプリモとセコンドとテルソ。で食べるんですけど本当お腹いっぱいからアンティパストとプリモだけ食べたんです。で、えー、今からもうデザート。タタン。トロンチノ。トロンチノ。ト, ンシーノート。トロンチノのスフレット。そう。 三つた多分知らない人が多いと思うんだけど食べた終わった後に大体みんなエスプレッソを飲むんだでそうだねもう完全にイタリア文化だからもう<笑>あアジアジはねアジなんて言えばいいんだろう、うん、アニだとあのこのトランチルマねキャラメルと あっみみも入れたいのと、チョコレート。と思だこラあっ 中身は野菜です。すごく超しいしそう。うん